どうもトイ突き当たり<笑>ああそこあです。<笑> ありがとうございます。 えー、次はサンちゃんのえ演奏なんですけど私がちょっとまたよいしょ と, <笑>ということでえ楽器を演奏させていただきますえーと今度ですねあの不思議な楽器を紹介しますねえ岩上というものなんですけどこれ不思議なたったの石っころなんですよね、えー この石ころなんですけどもこの昔から本当に古代、えー、縄文時代から使われていたんじゃないかと言われる楽器なんですよねでまあちょっと聞いてみてくださいちょっと今日なるかどうか分かりませんがやり あ岡野さんにお答えください。 最近ですね、この岩笛ねちょっと嫌われちゃいまして、えー、ならなくなってきちゃってるんですよね僕自身がえーとねこの岩笛というのはさっきみたいにちょっと高い音が出ますおお、えー、こ, のこの岩笛っていうのはね本当にね海に落ちてます本当とに貝がね3で穴を開けただけの、あのー、石なんですけどねこれが笛になるんですよね まあ、もしあのよかったらです、ね、皆さん、あのー、海岸に行った時には岩笛という、まああのー、探してみてくださいっていうかね、あのー、よく昔から言われてるんです岩笛はがあなたを選ぶということで、まあ、15秒と言われてしまいましたのでそれでは次、えー、さんちゃんさんよろしくお願いいたしますこんにちは、ね。小楽寺のも クラフト1、うんね、素晴らしい人手です私も嬉しいです今から私のステージを15分28秒やりますので<笑>気のある方はね一曲でもいいですから聴いていただけると嬉しいんですけどねよろしくお願いいたします、うん、まず最初にねえー 安成の水の踊りとそこでイチャイチャしとるもんで罰です。<音声> Yeah. 一緒に歌ってくださいゆめちゃんの幸せは皆さんと一緒にハーモニーを奏でることでございます<笑>じゃあゆうやああ夕焼け小焼けを入れてもらってあごめんなさい間違えた「えっと、里の秋」と「夕焼け小焼け」2曲続けてお願いいたしますじゃあ1番2番3番ありましてそれぞれ感想が入ってます b o e あどうも、私たちはホラガイ役と大吉です。いいねー<笑>、えー、僕たちはホラガイと、えーね、あの笛とそしてま あ, あのを中心としてあのインストゥルメンタルをやっておりますあのチームですで YouTube もやってますのであ YouTube はあのパワースポットホラガイチャンネルというあのチャンネルを作ってやっておりますで 彼女はほらがある桃です。はい、よろしくお願いします。硬<笑>いな君。<笑><笑>はい。私はあの笛親父松原です。よろしくお願いします。はい、<笑>今日も無事に小楽寺コンペとの音楽遊び大成功でした。また来月の皆さん遊びに来てください。待ってます。あ、二人でです、はい。よろしくお願いします。私たちは二人で。 えっ、ー、と六十年代七十年代の フ, フォークソングを、ね、中心にやってます。これからもこれからもよろしく。<笑>これからもよろしくお願いします。<笑>はいサンちゃんです。横文字で言うときはテイラーで す, す、えー。歌声をやったりみんなとコラボしたり楽しんでます。これからもよろしく。急<笑>に<笑>これからもっと精進します。はい。 「チャンネル」